It's short time. ドンよくですはい今日はですねこちらの商品を紹介していきたいと思いますでで ん, ん, ん仲本おにぎり増水<ス>うちの近くのセブンイレブンで買ってきましたでこれなんですけど「おにぎり雑炊」って書いてあったから僕ねちょっとおにぎり入ってんのかなと思ったんですよねそしたらねこれねおにぎり入ってないんですよ ちゃんとここに書いてあったんですけどね「おにぎりは別売りです」ってちゃんと見ろやバケタラが、まあ、要するにおにぎりは別売りで好きなおにぎりをねこの中にぶっこんで食べるという商品になってますそれが蒙古タンメン中本おにぎり雑炊まるちゃんじゃあちょっと中を開けていきましょうなんか持った感じねすげえ軽いんですよこれあーふ、うん。 ふふふふふふんふんふんふんふんふ ん, ふんちょっとしくった破り方こんなになっちゃったまあいいや中身この2つだけですねかやく入りスープと辛みオイルこの2つだけですはいでーおにぎりね買ってくるの忘れたんで冷凍庫に眠ってた焼きおにぎりを 用意しましまたこれを今からここにぶっこんでいきます、はい、でこちらの火薬入り粉末スープを入れるのかな粉末スープを入れますこんな感じの粉末スープです色やっぱ赤いっすねお湯をまで入れて 三分待ちます。カップラーメンもそうなんですけど、待ってる時間がね、どうにもなんか苦手なんですよ。早く食いたいし、待ちきれないんですよね。マルちゃん。うちのじいちゃんなんですけど、あのローソンをね。 何遍言ってもローションって言うんですよローションローションやろうってローションじゃねえよっつってもローションローション行こうって言うんですよねなんでかなそんな好きなのかなローションあげ<笑>えな3分おっ 来来来来た来た来た来たオープンあっけえわこれめっちゃ赤いこんな感じの 赤, 赤さで辛さを引き立てるのかい君はなんか匂いはね出前っちょみたいな匂いするごま油ごま油かなこうやってちょっとほぐしてわあっけなこれ大丈夫かな 雑炊 感, 感が出てきましたいい感じにおにぎりもほぐれてこんな感じのほぐれ方ですじゃあ早速ちょっと蒙古タンメン中本おにぎり雑炊いただきますあうまいあこれうまいっすね 辛いんだけど、うまい。うま辛いね、本当に。うん。あ、美味しい。これあったまる。冬とかいいっすね。うん。美味しい。辛いね、やっぱ。うまいんだけど。 今回僕はあの焼きおにぎり使ったんですけど焼 き, に焼きおにぎりでも結構うまいですいやシンプルにねあの塩結びとかの方がいいんかなと思ったんですけど焼きおにぎりでもおいしいですうめえ蒙古タンメン中本おにぎり雑炊完食しました はい、食べてみた感想なんですけど<笑>辛い辛いけどうまい辛さの中にもね旨味があってついついこう次へ次へみたいな感じで食べたくなっちゃう味です辛いのが好きな人だったらもう23個いけちゃうんじゃないかっていうぐらい美味しいです ごちそうさまでした